これはネジ横なので違う目が来てそして宇治町の桜の和パフェこれも美味しそうですねチョコレートパフェどれも好きだもんではまずはこの異質なものから異質なものっていうどうなんだろうねこれ。 まんじゅうみたいな硬さがありますね中身はこんな感じでではいただきますうまみが染み込みが染み込みで、ね、刺激もちょうどいいやっぱりこのバランスがすごいですねさすが最大手もち巻きティラミスなんだかオムレットみたいな感じですね多分もち や, や巻きということは多分変わりないドラやけどら焼きの一種だと思うんですよでは いただきます続きましてはこちら、テリーヌショコラ、以前に食べたバスクチーズケーキそれとはまた違うのかな 後側の髪を剥がすとこんな感じになってますねいや、濃厚そうだな、これでは、いただきます ラストはこちら伊藤伊左衛門さんという会社のお店が監修された宇治抹茶とかの和パフェです以前ファミリーマートでもなんか抹茶の名店らしきお店とが監修されたシュークリームやパフェなどが出てきましたこれもそれとはまた同じ系のものかなまた同じっていうのもおかしいです確かに抹茶のいい香りと桜のいい塩気が来ますねでは いただきまーす<笑>最初に食べたチョココロニンはなんか見た目ちょっと硬そうだったんですけど食べてるのよりしっとりしていてカントリーマーのちょっと中身を入れて巨大化させたようなそんな感じでしたねししっとりとりた 生地の中からザクザクとしたチョコチップを感じることができてとっても美味しかったです意外と侮れませんでしたねなのでこちらの点数とさせていただきます侮る失礼ですねこの日に食べたこちらの和もちわみティラミスは中にコーヒー味のわらびもちが入っていてそれがプルプルしていてそれももちもちしていて美味しかったんですがちょっとピラミスと考えるとチーズクリームが弱かったですねもうちょっとチーズが多かった方がよりティラミスと食べるという感じがして良かったかもしれませ なのでそこはちょっと残念でしたの、ね、でこちらの点数とさせていただきますそして次のこのテリーヌショコラこれはもう口の中に入れた瞬間から濃厚でねっとりとしたチョコレートが口の中に広がってきてそれでも泡ったるくなくて口の中でチョコレートのいい香りを広げてくれましたバスクチーズケーキの動画とっても美いしくてこういうケーキが増えてくれると い, い, です、ね、というわけでこちらの点数とさせていただきますここまですごい なななかなかないですそして最後に食べたこの宇治槙の桜の和パフェは桜の塩気が程よく効いていて抹茶の香りとはまた違った和の感じを与えてくれました抹茶と合わせるとそれぞれの良さが本当に光っていましたもうちょっと桜を感じたいというぐらい量が少なかったのはちょっと残念ですが味としては文句なしでこちらの点数とさせていただきますやっぱりすごいな冷えてる観っていなててうのはそして